じじさん、この一年、楽しくしてくれてありがとう。愛してるよっ。愛してる。愛してるって。そんなこと言っちゃって。 い や, い や, い や, いやーやーやーやーやーめちゃめちゃ好きじゃん